はい、えっ、ー、と、それでは、え九、ー、時に二分を回ったところです。丸山さんいらっしゃいますか。丸山さん、大丈夫かな。失礼しました。はい、<笑>ちょっとツイートしてました。<笑>了解です。<笑>はい、えっ、ー、と、皆さん、最初の、まあ、日本語トラックさ 最, 最後の、あのセッション。あっという間の準備期間と、ええー。 あれえー、っとまああの最後はですね Q&A セッションということでまあもうあのアハスライドに続々と質問が来ているのでその質問をえー、っと見ながらですねあのもうザクザクと答えていければいいかなと思っております。 じゃあ早速なんですけれどもえーっとアハスライドじゃあ皆さんはどうやってマウティックを知ったんですかっていう質問からいきますか。 池山さん答えられてましたそうですね私はもう答えちゃいましたねそうですねじゃあ、えええっと、橋本さんはそもそも何で知ったんですかあはいえー、っとな上司が何か面白そうなのがあるから調べてみてって言われて渡されたのがマウティックですねはい、うん、自分はかかよくわかんないけどなんかとりあえず 何かよくわからないものが来たから、とりあえず検索して触ってみて、ダウンロードしてみるかっていうので、ああ、んかこういうのがあるんだなっていう感じで知りました。はい。なるほど、なるほど。で、えー、っと、丸山さんもちろん悪屋。私、悪ヤに入ったのがきっかけ で, で、それまではでも知らなかったですね。すねすね私、えー、っと、入る前は、 パードと触ってましたけど、あまあでも別に、はいはいはい、あのそなんでしょう、製品を比較検討する人でもなかったんで、まああのパードと会社が導入したんで触ってただけなんで、な, るほど、うん、なるほどオープンソースで MA あ, あるんだと思って、うん。なるほど、なるほど。はい。 じゃあ あ, ありがとうございます。上野さんはあ<笑>僕はそうっすねあの、うちの会社のパートナーで社長の菱川ってやつがいるんですけれども、そういうあの彼が見つけてきて、オープンソースで MA って面 白, い面白そうじゃんっていうので、まあ、始めてみたっていう感じですね。はい。そんな、まあ、1.0。 ステーブル版が出て、まあ、盛り上がってきていた34年前ですかねっていう感じですはいじゃあ次歴が長 い, いや秋山さんじゃないですかそうですかね2018年ですよね私いやもうあの質が質が違います質が違うと思いますよ大丈、はいはい<笑><笑> えー、じゃあ次、マウティックのこの機能が一押しとかありますかです、えー。じゃあ、ま、丸山さんからいこうかな、セッションの順番で。<笑>一押しか、なんだろう、考えてなかったな。<笑>他の、あの他のちょっと準備したんですけどね。えー、ちょっとい ちょっとえ全部って 言, え言ったらいい<笑><笑>でも私、なんかその、あの多分別の質問にもしかしたら、なんかマウティックで感動したこととかあった、ありましたかね。そうですね。じゃあそれにとっときましょうか。そうですね。そっちで解答しようかな、はい<笑> すいません。<笑>はい、えー、じゃあ、次は橋本さんあります。なんか。はい、あ、一押し機能ですか。うん。<笑>はい、えー、やっぱ、あの、導入しやすいのは、あの、フォーム機能だなって思ってますね。うん、やっぱり、お問い合わせフォームどのウェブサイトにもあるので。それを、まあ、あの、すぐ、なんか、まあ、ちゃんと表でリスト化されるし。 別にマウティックに限った話じゃないですけど、それがなんか導入しやすいなって思ってます。ありがとうございます。はいはい、あ, あと、アセット機能も、はい。あ、すみませんあ。なるほど、アセット機能<笑>、はい、はい。そうですね。まあ、あの、はい。秋山さんははい。私はキャンペーンビルダーですね、やっぱり。うん、かなり奥が深いですね。うん。だからもう工夫の違いがあるというか。はい。あの、 もうそっちにボトボトはまってしまって、あ、これは面白いなっていう感じで、まあ一押しです。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、これは OK。あの、もしも、ま、なんか、追加で質問がある人はですね、ぜひとも追加で質問してください。あの、時間のある限り答えます。えー、じゃあ次。これはもう、あの答える人誰か分かるって感じですね。 あのキャンペーンスタジオと OSS 版の<笑>オープンソース版の違いをもうちょっと詳しく教えてくれませんか、丸山さん<笑>はい、分かりました。えー、っとですね、ちょっとってください。えー っ, と っ, えー、っと、あの、そうなんですよ、ちょっとセッションの中でも、あの機能がですね、追加されているっていう。 まあ、ちょっとだけ売れたんですけど、あんまりセッションの中では、どんな機能が具体的にっていうのは、ちょっと言ってなかったので、えー、っと、じゃちょっと画面共有して、あどうぞどうぞ。見せた方がいいかもしれないですね。はい、画面共有します。 うん、はい、映ってます。これが、あのー、キャンペーンスタジオのトライアル版です。はい、これトライアル版です、はい。トライアルは、あのー、この martbook.com からですね、あのリダイレクトされて、アクリアのキャンペーンスタジオの プロダクトページに行くんですね。まあ、これ日本語版もあるんですけど、ここから、あの、トライアル1週間無料のものがあるので、ここでアカウント作るとですね、すぐにメールが飛んできて、はいあのこ、これ、ここにログインができるんですね。で、1週間経つと閉じちゃうんですけど、ここで、あの、まあ、サクッとマウティック、マウティックを触ってみたいときにも便利な トライアル機能なんですけど、うん、あの、機能は、えっと、このトライアルでは、そのアクイヤーが提供している、その独自の、まあ、えっと、キャンペーンスタジオの機能は、うん、えー、っと、閉じてる状態なんですよね。うん、で、なので、まあ、これ本当、まあ、ほとんど純粋なアマウティックとしてこう見ていただくといいんですけど、で、こっちが、 あんまりこう見せると怒られちゃうかもしれないんです。ああ、やめといて。そうなんですよね。勉強会でよくあるんですよね。<笑>こういうマウンティックの勉強会してると見せれないんですよね。は, <笑>はい。で、あの、ちょっと待ってください、ね。一瞬だけ、えー、っと、シェアを止めて、具体的にどの機能かっていうのをお見せします。えっと、そうなんですよ。 特にオンラインで告白してる と, <笑>ちょっと、ね、もうやばいですからね。の無理しない、<笑>無理しなくてい い, <笑>いも う,、ね、う口だけでもい い, い, いですよ。もう<笑>なんか画 面, 画面は共有せずに口だけでせ説明してもらえればいいんじゃないかな。<笑> ち, ょだけちょっとあのこれなら多分全然大丈夫かなって。 思うんですけどこれあのいいいいですすかははい、出します、はい こ, あはいはい、これメールの作成画面。あの、まあ あ, のあれですよね。えっと、ランディングページも一緒かと思うんですけど、このタブが違うんですよ。テンプレートレガシー詳細設定っていうふうになってて、普通の、えー、っと、マティックにおした方が比較ができて。ここ これあのオープンソースのマウティック。これは、これを作成したときに、これテーマと詳細設定ですよね。でも、アクイアのキャンペーンスタジオはこういうふうになってて、これは何かっていうと、これで、えっと、例えば、セレクトを押してビルダーを押すと、あの別のサービスが起動するんですね。うん これ何のサービスかっていうと、えっ、ー、と、メールの、えっ、ー、と、これクアクのあのドキュメントなんですけど、チャンネルの中の、E メール。この B というサードパーティーの、えー、メールテンプレートのサービスが、この中で、えー、動いてます。まああの ぱっと見、その、いわゆるマーティックが、オープンソースの機能の、その、Email Builder と、まあ、似ているんですけど、まあ、普通に、あの、こんな感じで、同じように、こう、追加ができるんですけれども、えっ、ー、と、クローズビルダー入れて、 そうですね、なので、まあ、この B というですね、E メールビルダーがアクリアでは使えます。なんかちょっとレガシーというタブで、あ, のあ、これ、あれですね、アクリアの、えー、とメールテンプレートですね。なるほど。じゃあ、あのえー、と違う E メールビルダーも使えるし、でえーとでね、テンプレートも、はい、いろんなテンプレートが。 オープンソース版のテンプレートも使えますはい。わかりました。あと、えっ、ー、と、もう一つ、えっ、ー、と、ちょっとじゃあ、ドキュメントベースで、どちらを見せすると、えっ、ー、と、どうだけ、コンタクトセグメントのランダマイザー。はい。 あ秋山さん、こちらって使ったことはありますでしょうかああ、あります。あの、検証で。はい。はい。あ、そうですね。あの、これ、はい、いわゆる、あの、セグメントの、セ, セグメントからさらにその、えー、数を絞り込めるっていう、このランダマイズっていうボタンをポチッと押すと、えー、コンタクト数いくつって設定しますかっていうふうに出てくるので、まあ、例えば、えー、セグメントが100あったうちの、 50人だけに、えー、メールを送りたい。しかもなんかランダムで送りたいみたいなときに使う、えー、ものですね。これセグメントの、えーと、セグメントの編集画面で出てくるものです。これ、あの、やっぱり、えっ、ー、と、あれなんですよね。このトライアル画面だと出てこない、うん、うん。本当はここにこうランダマイズっていった、うん、ついてるって感じですね。それを押すんですはい。 それを押すとす、ね、ランダマイズされたコンタクトが他のセグメントとして作られるってことですかそれとも。ですね。ちょっと一瞬だけ、じゃちょっとまた画面共有を一瞬だけ聞いて。あっ、そうです、ね、ちょっとセグメントも、えー。これでいいかな。出でもう一回、シェアをさせていただきます。 で、これが、あの、ランダマイズ。これ、あの、ランダマイズ。えっ、ー、と、じゃあ、テスト。これを、こう、クリックして、ね。で、まず、これ全部私のアカウントなんですけど、うん、コンタクト情報なんですけど、えっ、ー、と、編集ボタンを押すと、あの、すべてのこの、セグメント編集画面に、このランダマイズっていうボタンがついていて、うん、で、今、フィルターは、 えっ、ー、と、e ー a i で、この、光丸山、ついているもの。うんうんまあ、これに、こう、えっ、ー、と、うんうん、これは、コンタクト数ですね。これ設定すると、うんうん、あの、まあ、適用されまして。しょ。これで、えっと、まあ、こんな感じで、あの、これ、本当は、全部で8件あるんですね。この同じフィルターで。 えー、と絞り込むと。ただ、今5件にランダマイザーの機能で絞ってるので、5件うん。という、えー、セグメントになるという感じですね。これなんか、あのー、もうランダマイザー使っちゃうと、このセグメントがもうランダマイザーで、えー、絞り込まれた状態になるってことですね。そうですね。すね な, るなるほど、なるほど。わかります。なのでこうなんか あのー、このななんでしょうね、こうもしなんか、このセグメントに対してランダマイズつけたいというときは、複製して、それに対してつけるみたいな運用になるみたいなことが書いてありますね。なるほど。はいそういうちょっとこう、細々とした機能が追加されています。うん、なるほど、はいはい。ありがとうございました。 多分その日頃日頃のすげえ細かい企業さんとかのめちゃくちゃたくさんコンタクトがあるえ人たち会社とかがすごい細かいかゆいところに手が届く機能を作ってくれって言って作ったっていう感じなのかな何、うん、<笑>ですかねちょっと由来は私も。<笑> 多分あのまあ、キャンペーンでこう応募して、まあ、そこから抽選でとかいう感じで、そこでランダマイズで、そういう感じ で, ってで、それで当選者へ の, そのメール配信とか、そういうので使ったりとか。あー、それいいですね。<笑>ランダマイザーいいですね。なるほど 例えばマストバイキャンペーンとか、なんかそこで買っていただいた方に対して、さらにみたいな感じで、さらにあの10名の方には特選でこういったものをプレゼントできますよみたいな。なんか AB テストで使うのかなとか一瞬思ったんですけど、AB テストでもないって感じですかねま、はい。まあでもまあ、感覚としてはし、まあはい、もしかしたらっていうのがあって、手動で AB テストのように使えますよっていうのはな、はい、ののはなんかどこかにかかった。うんうん あそれはまた別でもちろん、はい、あ, るあると思うんですけどもいろいろいろい ろ, いろあのキャンペーンスタジオあの興味ありまくりなんですけどそれはあの<笑>アクイアさんの方でも、えー、紹介 セ, セミナーとかされていると思うのでそちらも、ねねはい、あのぜひともアクイアさんのウェブサイトアクイアジャパンさんのウェブサイトでセミナー参加してみたらいい。 見たらいいんじゃないかなと思います。<笑>はい、ありがとうございました。えー、っと橋本さん質問です。えー、っとざっくり M&A を知らないお客さんはどうやって説得できたんですか。あのこれ僕も地方というかまあ、名古屋もありみ M&A ち M&A 地方だとは思うんですよね。でその僕もちょっとこれはあの。 MA 自体を知らない人が多いのでそれをどうやって説得できたのかって僕も興味が あ, の あ, るあるんですけど秋山さん、えっと、橋本さんや橋本さんど う, ど う, ど う,、はい、どうですか<笑>はいえっとやっぱりそのマウティックの概念とかどういうツールでっていう紹介をするとすごいお客さんみんな嫌がるのでもうなんかそういうこれは まあ、マウティックって言って MA がねっていう話をしないでも管理画面見せるようにしてます。もう管理画面、うん、あの、もう見せていい許可もらってるのは、まあ、弊社のあのマウティックのログイン画面からえっと、だいたい話するときで担当者とかのコンタクト情報あるのでもうそ の, あの話してる人とか弊社の社員とかのもうコンタクト情報とか見せて こういうふうに追跡できるんですよとか、フォームの集計とか、うん、もう本物を見せて、もう百分は一見にしかずで紹介してますね。うん。はい。なるほど。こんなでっかくしなくてもいい。はいはい、<笑>いや、僕も、あの、僕もストリームヤード使って遊んでたりとかしてるんですけど、はい。なるほど。わかりました。そっか。 なるほどね な, なこがどこ食いついてくるんですか、お客さんって。どこ食いついてくるっていうか、いや、そのなんか今までアナリティクスとか、そういう子じゃなくて、全体のと情報しか取れない機能ばっかりのイメージなんですよ。なんか 私たちって、うん、私たちがお客さんたちなんでそういう一人一人の行動が見れるっていうところに、うん、なんかすごい覗き見してるみたいなそういうちょっといけないもの、うん、見ちゃいけないものを見てるみたいな感覚がみんななんかすぐふっと入ってくるようでそこがすごいみんな食いつきますねもうなるほどはいはいわかりました なんかしばらく使ってなんか徐々 に, 徐々にあのじわじわとあっ、くすげえなって思うって感じなんですかそれともわ使い始めてからパッともうこれはと か, なんかせちゃんと教育をしなきゃいけないとかなんか大変、やなんか3か月ぐらい経ってやっとわかったとか。はい、あそううでですすすねなんか最初はすごっとは思うんですけど全然、うん あなんだろう何したらいいのみたいな感じで何、うん、もう大体触らない人が多くてでデータが溜まってくるとなんかここクリックしたらどうなるのとかちょっとずつなんかその欲が湧いてくるような感じですかねそれでなんか、うん、じゃあこれとこれ組み合わせたらこういうふうにできるんじゃないのとかなんかこうなると思うんだけどできますとか結構なんかまあ なん で, なんですかね、そういうちっちゃい質問が増えてきてあなんかマウティックすごいなみたいな感じで、うんまあ、なんかずぶずぶ沈んでいくような感じですね。うん、秋山さんもどうん、いかがでしょ う, うですかああのなんかその MA を知らないお客さんに対して、はい、なんかこれこれこれをいつもこうやってなんか 説得してるとか、なんか決めのセリフみたいなのありますなんか変な変な表現なんですけど。そうですね。まあ、実際にこのネット上でのその、まあお客様の行動っていうところは、なかなかやっぱり可視化することって、まあ、難しいんですけど、まあそれを、まあそのトラッキングタグを介して、あの、もう、要は明るみにできますよと。 というところで、まあ、態度変容のタイミングが見えるとか、あそれから、あの、ゴールデンルートですね。まあ、そういったものがやっぱり見えるとか。うん、まあ、そういったような形で、まあ、要は、勝率上げていくためにも、まずは、送客を増やしていくことですよね。という感じで。えー、まあ、そうすることによって、まあ、営業送客への、その質も上がるし、まあ、そういったところでいいんじゃないですか、なんていう話をしますね。 うんなるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、次の質問に行きましょうか。えっ、ー、と、秋山、じゃあ次の質問、秋山さんの体験を伺って、他の方も、 実はこの処理をキャンペーンで使ってるとかってありますかっていうのなんですか。まあ、秋山さんも、あの、なんか他にスライドで言ってなかったやつとか。そうですね。キャンペーンはもう本当にアイディア次第ですね。そうですよね。<笑><笑>いや、本当にアイデア、キャンペーンはアイディア次第ですよ。え、ね、え。 もうあの、そこのなんか発想っていうか作り方がやっぱり素敵だなっていうふうに、国際ベンダー経験者として思います。うんうん、だから、その機能自体が、これを最終的にしたいこと に, たしたいことに対する、その導き方っていうことを、そのあまりにも機能を、この、それに応じた形で一つ一つ作っていくと、もう本当に、なんでしょうね。あの、 もう多すぎて分かんなくなっちゃいますよね。でも、まあ、キャンペーンでこういうふうにすれば目的は渡しますよっていう、まあ、その作り方さえ、ことさえ分かったら、まあ、結構いろんな面で使えます。うん。うん、あの、丸山さんとかって、お客さんのサイト、マケティックインスタンスを見たりとかはされてないはい、私はないですね。あ、秋山さんが、はい、主に。<笑> わ<笑>かりました。<笑>ああでは 橋, やいし、ねはい、橋本さんは何かありますえー、っと、そうですね、私がマーティック始めたのが、確か 2.12 の時代なんですけど、うん、その時はまだあの繰り返しキャンペーンをあーあの起動させるっていうルールがなくて。 なんで、あの、キャンペーンを一通りやったら、キャンペーンを抜けるっていうところまで作って、一回抜いて、うん、もう一回動くっていうのを作ったりをしました。あ、う、と、ん、その、うん、セグメントも振り分けも、とかも、えっと、キャンペーン使って、あの、フィルターがどうしてもできない時が、できないっていうか、ちょっと、フロー的に、 あのフィルターを使えない時があってその時にキャンペーンで無理やり条件分岐して、えっと、セグメントにそれぞれ振り分けるっていうのをやったりもしましたね、うんうん、はいそのくらいですかねなるほどなるほど、はい、ありがとうございます、はい、てじゃあ僕の手前味噌なんですけど大学のサイトをやった時は 学年切り替えとかねキャンペーンでし4月3月末になるとキャンペーンで1年生を2年生セグメント2年生を3年生セグメントああなるほどで3年生の人はあそうだ保育園のそれやりました、うんえー、ああやりますよねえー、バッチ処理的な、うん、バッチ処理ですよね<笑><笑>でえー、っと終わったら終わったら終わったであの卒業 あの卒業したら、うん、そのちゃんと個人情報を削除する的な感じで、まあえー、コンタクト削除するみたいなですよね。はい、ありましたね。だからあとその大会するユーザー大会、まあ、僕の Concrete5CMS ですけど大会するユーザーは大会のページとあと 届いたらそれをあのトリガーにしてこマウティックの方もあのコンタクト削除するみたいなキャンペーンを作ったりとかうそういうのもしましたねはいすいません僕も言っちゃった<笑>えっと<笑>ぜひぜひもうキャンペーンは本当にあの想像力 だによると思うのでなんかこういう勉強会でなんかこういう方法を見つけたっていうのをキャンペーンだけしゃべるっていうのもね<笑>いいかもしれないですねはいありがとうございますそれだけでもかなりボリュームがありそうなそうですねそうですねいはい、はい、えー、っとじゃあ次がまっ こ, こっち先にしようかな あのマウティックを最初に使う時にする使うべきこと、えー、使っている最初に使うべきこと使っている時に気をつけるべきこと tips とかってありますつまり最初にしておくべきことかなあので使っている時に気をつけるべきことなんかティップ他に tips とかありますかっていう質問なんですけど、うん、なんか最初にしておくべきこととか秋山さん あります。はい。そうですね。まあ、最初にしておくことっていうと、その、まず、データ、要は、その、なんだろうな、コンタクトの、要は、流入の入り口ですよね。うんまあ、例えば、ね、名刺情報からデータインポートしますって言ったら、まずデータインポート機能を学ばなきゃいけないし。うんいやそうじゃなくて、もう手で入力するって言ったら、もう、あの、 まあ、マウティックの、まあ、キャンペースタジオの、その、え、コンタクトのその詳細。まあ、もしくはもその、まあ、クイックで入れる、まあ、画面の入れ見なんりますけど。まあまあ、まずはやっぱりデータがないと何もできないんでね。まずはやっぱりそのデータ項目の持たせ方としてどういうものが必要なのかと。それと、あとはデータインポートの仕方。 それと、まあ、要は重複データを作らないためにどうすればいいのかとかですね、うんまあ、そのマージとパージの仕方であるとか、うんうん、まずはいまずはコンタクトをどうやってマウティックに取り込むかっていうところですよね。そうですね。はいまあ、あとコンタクトそうするとコンタクトのリード の, あの属性をどうするかですよね。そうですねはい 細かいですけど、はい、フルネームがコンタクト情報によっては別々になってないから<笑>もうしょうがないから名前で全部入れちゃおうかとか、ね、あ, ありますよねんかあとあの一、ーえー、つあれですよね文字 バケとかあのあう、えっと、CSV でインポートするときは何だったっけ文字コードちょっと気をつけです、ね。シフト辞数、えー、じゃなくてちゃんと UTF8 で入れないといけないとか。なんかあの、うん、アクリアの場合はデータをあのマルケットを今まで使っていて、うんえー、今年キャンペーンスタジオに移行したんですけど、うん、そのデータのインポートを そのボストンにいる、えー、マーケティングオペレーションチームが、あの、日本の顧客情報もインポートしてくれたんですけど、<笑>あろうことか文字コードが<笑>外れていて、文字化けされた状態で全部情報が入ってしまって、それが、あの、本当に大変なことになってしまったっていうのがあったので、ま<笑>た本当にアクリアが実際に体験した怖い話という感じで。はい。 いやー、それはもうどこでもありますよ。はい、ありがとうございます。貴重な話をで、僕僕僕も別にお客さんから、そ文字化けした コ, コンタクトだけどうやって外したらいい。あ、だからそれってもう本当に秋山さんと同じなんですよ。だから僕ももうその日付、20201117っていうセグメントを作って。 あ, のもうあわよくばだからアンドゥできるようにもうひ時間も入れますよね。20201119時34分だから2134ってねもう日付時間まで入れてセグメントそれをつけるとそうするとま あ, あのでそれでキャンで多すぎたら<笑>キャンペーンでバッジ処理で削除するとかねやりますよねはい。<笑> キャンペーン素晴らしいっす。<笑>えっとはいありがとうございます。なんか橋本さんあります？<笑>えっとあそうですね文字化けの話だとあのアップグレードしたらあのトラッキングのページタイトルがあもあの文字化けしたのがあってそれからすごいアップデートー恐怖症になりましたね。 文字化けって、はい、どういうことですえっとあの、ページタイトルがあのずっと並ぶじゃないですか。そこが日本語のままでいいのに、それが中国語訳みたいになっちゃって、はい。ああ、それ、それはね、はい、それは、はい、はい、ある、あ, る あ, れありましたね、あの 中, 中国、はい。 人人の人がオープンソースならではだと思うんです世界中のコミュニティの人があのやってるからと思う辞書辞書入れちゃったんですよねコントリビューターの1人があそうなんです ね, ねはいでページタイトルに中国語が入ってると、はい、それをちゃんと書き換えて表示をしてあげるっていう辞書を入れちゃってでそれでページタイトルが化けちゃったんですよね、うん そうなんですね、それめっちゃびっくりして、はいあのはい、公式の GitHub にも一週投げました。あ<笑>あ、素晴らしい。はい頑張りました。でもその後と、なんかあのこ、コアファイルこうやって直すと大丈夫だよみたいな記事も見つけて、うんはい、今はどうにか復旧はしたんですけど、うん、その期間のデータも取り戻せないですね。っていうのが、はい。 でアップデートをもうちょっとなんか気軽にできるようになったらいいなってまあ仕方ないんですけどねーんまあ、はい、あとはその、はい、ちゃんと開発サイトを作開発用のインスタンスを作ってアップグレードを事前に本番でいきなりせずに試してチェックリストを作ってでシミュレーションしてやるっていうしかないですよね。 それはまあ ど, そ、ね、ど の, どのど回っていくだけではなくど の, あの CMS であったり、うん、MA ツールであったりしっかり何でもそうだと思うんですけれどもはいはい、はい、あのページタイトルのやつは<笑>はいあの僕も困ったっていう人がいるので<笑>はい知ってます<笑>はいえっ、ー と、じゃあ次が、なんか最初に使うべきことを使っているときに気をつ、まあちょっと外れちゃったんですけどね。はい、ありがとうございます。えっと、皆さん、じゃあこっち行きましょう。皆さん、ペルソナカスタマージャーニーマップとかどれだけされてますかっていう質問やりましょう。 どうですかえー、っと、秋山さん、どこまで気合い入れて、ペルソナカスタマージャーニーマップとか作られてますはい。えっと、まあ、正直申し上げて、あの、シンフォニーマーケティングの庭山社長も、あの、最近、あの、本を出されてまして、うん、まあ、そこの中に、要はカスタマーはジャーニーしないというふうな、うあの、名言も書かれてるんですけど。<笑><笑><笑>でも、あの、よくセミナーでは、 やってるそんな大切ですよ。ジャーニーマップ大切ですよって言ってるんですが、うん、実はあれって何のために必要かってもう一度自分の中でも冷静に考えると、お客様の購買意思決定プロセスを支援するためにどういったマーケティングツールやコンテンツを作ればいいですかっていう設計材料として使うのがカスタマージャーニーマップはいいと思うんですよ。うん、ですので、ジャーニーマップそのものをキャンペーンにそのシナリオに作っていくっていうよりは、 ジャニーマップでもって、じゃあこういったコンテンツを作るべきだろうという、コンテンツ選定の議題として、要は会議体の一つのツールとして使われるのがいいのかなというふうに思います。はい。ですので、まあどこまで真剣にということになると、まあそういったところではやっぱり真剣に僕は使うべきだと思うし、まあちょっと答えになっているかは、ちょあのおそらくこのご質問の意図としては、 マーケティングオートメーションを設定する際にどこまで綿密にその、まあ、ベルソナをつく、あの、明文化して、で、それでジャーニーマップを書いていけばいいでしょうかっていう、あの、ご質問だと思うんですけど、あの、まあ、逆な発想でそういう、その、目線で、あの、やっていくと、あの、必然的に、まあ、そういった、あの、シナリオを、まあ、あの、キャンペーンビルダーで作っていくっていうことにもなりますので、はい。 っていう、あのー、答えになってるようななってないような、あのー、ことになってと思うんですけどつ ま,、はい、つまり、あのー、作, る作るのは 作, る作った方がいいよくてそれはその最初にそういう戦略を立てるときには作った方がいいんだけれども、うん、実際の運用のするときはやっぱその実際の運用の結果をもとにやるべきで。 ある意味、作ったものに対して雇用、固執するべきではないっていう感じなんですかね。うんそうですねまあ、もちろん、本当におっしゃられる通りで、あの固執すぎると、やっぱり、うん、あのダメだと思いますね、はいまあま。マーケティングというか、生き物というかなんで、はいそうですね、やっぱりそれは常に、ね、変えるべきで、はい、だからこそ、キャンペーン画面であんだけ柔軟に変えられるから。といつ途中で変えちゃうと 中途半端になっちゃうので新しいキャンペーンは作り ま, 作りましょうねっていうやる時にはっていう感じなんですけどはいありがとうございました あ, あと橋本さんは、はい、なんかそのある意味ち地方という か, かペルソナカスタマージャーニーマップとかってご提案されてます、はい いや、しないですね。なんかすごい聞かれることはたまにあるんですよ。ペルソナとか、あの、それこそちょっと、あの、ウェブとか、そういうマーケティングに興味ある方だが担当者だと、そういう話出るんですけど、なんか、そういう、なんですか、事前準備するくらいだったら、さっさとツール入れちゃえって私思っちゃう方で。<笑><笑>ね、なんか、それで出てからいい、それで考えればいいかなっていうふうに、なんか、なんかそういうちょっと、 脳筋みたいな感じです私はだからあれですよねなんかコンタクトの属性の設計はちゃんとしだ僕の僕の経験でも話 し, 話しちゃってるんですけど、うんうん、コンタクトの属性はちゃんと設計しないと後でえらい目に遭うけれど、うんうん、それさえちゃんと設定してもらうかそれかまあ再インポートし直すかをすれば。 あとはもう臨機応変にやりましょう。ってことですよね。うん、そ, そもそもマウティック、ねうん、マウティックはあくまでも ma なんで crm じゃないんで、そのリード、うん、んお客さんリード情報は常に生きてるわけじゃないので、い, いつだんだん古くなってきますからね。うん、んと言いつつ。まあ、ね、普通に crm としても使ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うんはいうんうん、はい。なるほどです。はい、ありがとうございます。はい えー、っとおな何か新しい質問が1つリ、はい、アルタイムで来ましたありがとうございますえー、っと先ほどオープニングでリード数が300万を超 え, る超えるとパフォーマンスが落ちる的なことが言われていた気がしますがマウティックの運用上の注意点などがあれば教えていただけますでしょうか えっと、橋本さん。はい。はい。あ運用上なんか ご, ご, ごめんなさい、300万は多分ないと思うので、<笑>なんか運用上、ほかにも運用上、パフォーマンス的なことで運用上で注意点があれば、なんか教えていただけますか。なんかあります、ね、運用上のなんかサーバ ー, に上のなんかサーバありますか あなんか困ったこととか、なんか困ったこと。運用してる時にはいこ れ, これでパフォーマンスが落ちてしまったとなんか、そういうことって逆にあったり、なんかインストール型を使っててっていう。ああそうですね、えっ、ー、と、まあ、ページの読み込みが遅いとかはたまにありますけど、それはちょっとあのサーバーの問題もあると思うので、うん、マーケティ マウティックのパフォーマンスとしてっていうのは、そうですねまだそういうのに出会ったことはないですね。うーん、はい、なんだろう。はい、ないです。あの秋山さんが多分一番ご存知、秋山さん、丸山さんご一番ご存知だと思うのです、はい最初、最初に橋本さんに振らせていただいたので、なるほどはい無 理, 無, 理無理せずに、すみません、なんか<笑>変な無茶ぶりしちゃったみたいで申し訳ないです。えっと、はい はし。えっ、ー、と、じゃあ、秋山さん、なんか。はい。えっ、ー、と、そうですね。運用上で、やっぱりちょっと、まあ、困ることっていうか、どうすればいいのかなと思うのは、あの、カテゴリー設定でできるんですよね。うん。で、そのカテゴリーがですね、やっぱり、その、まあ、一階層なんですよね。要は、その、何でしょう。うん。まあ、ディレクトリック構造上で、そのカテゴリーで、こう、整理できないので、まあ、結構そこら辺が、こう、長年使っていかれるとですね、 結構ごちゃごちゃになっていくのかなという。まあ、あの、そういう感じはしますと。まあ、逆に言うと、でも、まあ、ね、あの、まるなんちゃらさんも、はい、あの、まずディレクトリーで管理していきましょうって、あれもネーミングをきっちり作っていかないと、もうぐちゃぐちゃになるんで。<笑>だから、どのマーケティングオートメーションでも一緒かななんて見てはいますけど、<笑>おまあまあ、ちょっとそういったことであるとか。確かに、アクアも、うん。プレフィックスで部、うん。<笑>そうじゃね。やってますね。 <笑>もうそうですよねあの メ, ールメールのテンプレートもあのきちっとしないと で, で, できすぎてしまってど う, どう整理していくかっていうのが永遠の課題ですよね。そうですねまあ、り あ, あとはあれですか、ね、キャンペーンを並列で走らせるときにあのちょっとそこら辺はある程度そのメール配信数の上限のコントロールをかけないととかですね。 まあ、ちょっとそこらら辺は気をつけれれたいいいかもしれな手応えの間にちょっとも う, も, うあのもうキャンペーン走ってたみたいな別のちょっと影響が出てたみたいなこともありかねるので、うんはい、あとはちょっとおっしゃってたメール配信をね過ぎないもう最近あのスパム判定がだんだん厳しくなってきたから、うん、本当に希望する人というか希望する人だったとしても 見なくなくってすぐにゴミ箱行きのメールが増 え, す増えるとそれで Google がまたプロモーション判定をしちゃうからあのプロモーションまあ仕方プロモーションタブに入ってしまったら仕方ないとはいえは仕方ないとはいえちゃんと読まれるようなメールを書いてないともうスパム行きになってしまうっていうのがあるから単純にねあのメールサーバーというか。 50通以内に送るっていう空論を設定したとしてもきちっとあの古いリードは削除するとかいう空論をきちっと走らせないといけないとかそういうのはありますよね。ただなんかそのマウンティックだとそのなんかフレクエンシールールとかつけれてなんかちゃんと管理してくれてますよね。あそうです ね, そうそうですね、まあ、あとは、まあ 最近、ちょっとね、まあ、メールプレファレンスセンターっていう形で機能を使ってね。で、要は、読者側の方が、もう、いつからいつまで、何回上限で送ってくださいとか、もう、このメールは、この、こっちの メ, あのメールマガ読みたいけど、こっちのメールマガもういいですみたいな。そういうふうなメールプレファレンスセンターのその l p を作って、で、それで、あの、消費者側の方で、読者側の方でコントロールしていただけとか、まあ、そういうこともあっていいかもしれないですよね。まあ、そういう機能もマウティックがあるんでね。 はいうんはい、パフォーマンス的なメールのところでその MA ツールによって必ず送る配信停止になっている人でも送れるっていう MA ツールと まあ、ま、マーティックは送れないですよね。配信停止になってるとメール送れないようになっていて。で、あの、マルケットは結構そこが、私的にはあの、便利だなと思っていて、その、いわゆる、なんか、えっ、ー、と、イベントを登録、えっ、ー、と、出席してくれた人に、えっ、ー、と、イベントリマインドを送るって、配信停止してる人にも送りたいものかなって思うんですけど、うん、マーティックはそれが、 まあ、あの、他の M2 でもできないものの方が多いのかなと思うんですけど、うんうん、そこはあの遅れてると思ってても、やっぱり遅れて、<笑>ちゃんとなんかそこは、あの、うん、確認が、なんか事前の、それ必要かなと思ったり、ね、あとなんかその、はいま、マウティックでも、そのフレクエンシールールに乗っ取ってちゃんと送るものと、あの、の フレクエンシールールから外れるものってあるんじゃないですか。確か、はい、えー、っと、フォームのアクショントリガーは、そのフレクエンシールールから外れるけど、はい、キャンペーンのマーケティングメールは、えー、っと、確かカウントされるから、はい、なんか何でしょう。なんか<笑>、やっぱり私も結構、えー、っと、今回のその認定試験の、 えー、申し込みって必ずこうクーポンコードを送りたいんですけどやっぱり配信停止してる方って送れないからそういう時こうなんかこう、ね、できると、ね、もっと便利かなと思うんですけど、うん、なかなかそこを MA に求めるのかっていうのもそれは MA、ね、かい難しいですよね。うんはい<笑>まあ、最悪<笑> まあ M M、最悪 CSV で吐き出して違うツールで送るっていうふうになるかもしれないですよね、うん。はい。あの、パフォーマンス的なところでもこの方は多分質問をが あ, あるのかなと思っていて、で、えー、っとパフォ、パフォーマンス的なところは、えー、っと、ぜひともマウティコン、あの、 パフォーマンスのセッションがあるので、えー、同時トラックで見られなくてもあの YouTube で、えー、動画は数週間後に公開をするということなのであの見れなかった人たちのためにとかそれ案内があの お,、えー、とおそらく皆さんに英語かもしれないですけども届きますので、えー、僕も。 そうなんですよねトラックリード、このトラックずっとモデレートしないといけないので見れないんですけれども、そういう、ちゃんいろいろロードたくさんのコンタクト数のセッションとか、あのどうやってはあの工夫してやってるのかっていうセッション、実は今日目めじろ押しなので、えー、技術的なところはそちらを、英語なんですけど、まあ見てもらえるといいのかなぁと思ったりとかします。はい ありがとうございます。で、えー、っと、最後2つ、実は僕か、隠れもう1つ質問あるんですけれども、最後の2つのちょうどいい時間になってきました。ありがとうございます。えー、違う人の質問と重複してしまうかもしれませんが、えー、なぜ他の MA ソリューションにもマウティックを選ぶべきというようなところありますかっていうことですね。じゃあ、まずは。 丸山さんからお願いできますかいやちょっと難しいいやでもで、ね、あのつまり全職で全職であの違う MA ツール使われてたんですよねそうですね使っていてでまあ空家に入ってマルケットを使ってマウティックまあ、うんまあ、そのなんでしょうねまあでもなんかいろんな観点はあるかとは思うんですけど 一つ言えるのはやっぱり値段のところはマウティックだと特徴的なのかなと思いますけどね。そのオープンソースで入れるんだったら運用は自分で自分かもしくはパートナーの方やっていただく。で、あの、我々が提供しているキャンペーンスタジオの場合でもやっぱりライセンス費用ってないので、あの、我々のそのいわゆるホスティング サポートの費用になるので値段はやっぱりあの比較的安めになるのでそこでまず1、うん、つあるのかなと思いますはいありがとうございます今すっごいすっごいすっごいことに気づいたちゃんと皆さんに用意してもらったスライドを僕は見せていないっことに今気づいた<笑>すいませんちゃんとね<笑> これを最初にアナウンスするのを忘れていた。はいはい、れいたこれ確かに。自己紹介の。めっちゃ皆さん申し訳ない。ちゃんと利用意してもらったのにギリギリ。で、えー、っと、そう、これ最初に、もうさい最後にこれ紹介しますね。最後に紹介します。はい、すいません。はい。えー、っとあ、もうね、いろいろ新しいオンバーチャルオンラインのシステムとかね、使ってるとね、あの、 あれですよねはいすいません、えーと、じゃあ次、橋本さん。はい<笑>やっぱり値段ですよね、やっぱ導入のしやすさとか、あとそのセールスの量も考えると、やっぱりマウィティックっていうのが一番まあ導入のしやすさっていうか、まあ、その自分のペースであの始めて運用できるっていうところが、まあ。 いいかなって思います、まあ、別に他そのパードットとかマルケトさん の, あの MA は使ったことはないんですけどやっぱり値段のところでちょっと 私, 私自身もその会社としてもあの足踏みしてしまうところなのではい値段ですかね<笑>はいありがとうございますちょっとえっとあと5分ぐらいになってきた急が<笑>んとあかんのか えー、まあ、いいや、ブレイクだから大丈夫だな、ちょっとオーバーしても。はい。えっ、ー、と、はい。じゃあ次、秋山さん。ゆ,、はい、ゆっくり、ゆっくり、急ぐ、はい。すぐ終わり<笑>あの、やっぱりど、どうでしょうね。まあ、割と直感的に使いやすいなっていうところがありますね、うんあの。他のそのプロダクトと比べると。ですんで、やっぱりシンプルに、まあ、あの、なんでしょう。 結構やっぱりそのシステムの作り方って、その作り手のポリシーが伝わるところがあるので、まあそういったデザイン設計であるとか、そういったものも統一されてるし、あの、なんでしょう、学習コストが低いツールだと思うん。はい。まあそれはやっぱりコスト削減にも繋がりますので、うん。はい。なるほど。そこが魅力ですね。 ありがとうございます。はい、えっと ビ, ビートリーに今参加してる人はえっとアンケ。もうすぐブレイクタイムなので、ブレイクタイムの間にアンケートに答えてくれませんか？っていうポップアップが今表示されたと思います。あの、ちょっとスピーカーの皆さんわかんないと思いますが、えっと是非ともあのそのアンケートにも英語日本日本語で答えてもい。いい たら多分ルースさんから何言ってんのこ の, このアンケートって言われるかもしれないですけど<笑>ぜひともの日本語でもいいと思いま す, ります、ね、<笑>日本そう日 本, 日本語で答えてもらってもいいと思うので<笑>ええ、はい、ぜひともあのアンケートを答えてください、はい、あのバーチャルカンファレンスこのシステムを使ってシックハックしておりますすいませんドタバタしてえー、っとはいじゃあ 丸山ささんんもも答答ええたし秋山さんも答えたしじゃあ最後の質問です。えっ、ー、と一番最後の質問は僕が考えた質問なんですけれども、えー、とマウティックとマウティックコミュニティに今後期待することは何ですかっていうまあちょっと丸山さんはちょっと違う観点からなっちゃうかもしれないんですけれども丸山さん。あ,、はいあのまあ、やっぱり日本語の こう、なんでしょうに。日本でマウティックを使ってる人をもっと増やして知見を共有し合いたいなというのは思いますね。その、まあ、なんでしょう。やっぱり使ってて分からないところってネットで調べると思うんですけど、やっぱりどうしてもマウティック。えっ、ー、と、他の、まあ、ベンダーの MA ですと、まあ、パドットとかマルケット結構日本語のドキュメントとかしっかり整備されてて、 普通に日本語でドキュメント見れたりして、あの、やっぱり便利だなって<笑>思うんですけど、やっぱりその、使ってる人がちゃんと使いこなせるような土壌があると非常にいいのかなと思ってて、なので、こういう、まあ、マウティコもそうだし、もっとオープンに情報を発信して、裾野をどんどんオープンに広げて、新しい人を増やして、どんどん押し合うような土壌を作っていきたいなって思いますね。 はいどうも、えー、とじゃあ次は橋本さん。はいえー、とやっぱりそのドキュメントていうかそういう日本語で、えー、とどの情報が集まるといいなっていうのもありますしあとあのコ ミ, コミュニティっていうかそのミートアップ勉強会っていうのが も, うもっと定期的に発しあの行われると、まあ、あのもっとあの。 なんで、輪が広がりやすいかなって、はい、は<笑>い<笑>思います。私あ の, 私あの他のオープンソースだと、ワードプレス使ってるんですけど、うん、やっぱりワードプレスって、そのレベルごとにも、あの地域ごとにもいっぱいあの、コミュニティがいっぱい広がってるので、そういうふうにマウティックも広がっていったら、えっと、いいなって思っています。はい、以上です。<笑>はい、ありがとうございます。えっとはじ えっと、秋山さん。はい。えー、っと、そうですね。うーん。やっぱり、その、なんでしょう、コミュニティに求めることっていうのは、やっぱり、その、なんでしょう、経験値の共有ですよね。はい。まあ、ですんで、まあ、そういうのを、まあ、あまあ、この日本の中でももっと盛り上げていけるといいな、というふうに、まあ、思ったりはしてます、うん。で、マーティックに求めることですか。もう、答えはもう皆さんおっしゃってますけど、やっぱり、その、 何かこう、ドキュメンテーションのところとか、やっぱりそういったその知恵をこう集約するといったところを、まああの、日本語訳でですね、もっともっとあの、あるといいなというふうには、やっぱりこう、携わる立場としてはあの、感じてますし、まあそういったものをやっぱり私もちょっとアウトプットしていかなくちゃいけないなというふうに思ってます。はい。はい。えー、いい感じで、 おー今10時になりました。<笑>ありがとうございました。皆さん。1時間です。話してましたね。<笑>話しちゃいましたね、やっぱり。はい。はい、Q&A セッションは、はい。盛り上がります。えー、っと、すみません。えー、っと、あ、今もまたなんかビートリーから、えー、っとあ、ポップアップが出てきました。このビートリーのシステムはですね、 あのバーチャルカンファレンスシステムということで、え実はスポンサーブースがあります。え英語がしゃべれる人は、ぜひともあのスポンサーブースに訪問訪れるとです、ね、本当にスポンサーの人があのブースで待機していて、自分もウェブカメラをオンにして、お話をすることができます。あくやの えー、と人もいらっしゃいますしドイツ の, あ の, あの人もいらっしゃいますしスポンサーの方がブースにいるので、えー、と英語とかドイツ語とかあのき自信のある方はぜひともあでも本当にでもあのいい機会なのでグローバルカンファレンスとして本当はどうしようかなヨーロッパに 行, 行くのかな俺。 よ嫁さん、許してくれるかなと思ってたのに、あこんなオンライ ン, コンカンファレンス慣れて、僕はちょっと幸せでした。はいえー、っ と, ということで、スライドをお見せしてますが、あの12月15日火曜日に、えー、夜7時半から9時まで時間は決まりました、えーっと、オンラインの勉強会を開催しようと思います、橋本さんと僕でやろうと思います。決まってるのははそれだけです、はい<笑> えっ、ー、と、新潟とね、名古屋でリモートでやります。で、もし、あの、皆さん、ぜひとも参加していただければと思います。決まり次第ですね、えっ、ー、と、マウティックのスラックであったり、あの、Facebook グループで、マウティックジャパン、あ、ごめん、あ、間違えた、スペルミスしてます。ごめんなさい、えー、マウティックコミュニティ、ジャパンコミュニティだったかな。で、えー、で、あの、 アナウンスしますので、ぜひとも、えー、公式のスラックであったり、フェイスブックのグループのマウティックジャパン検索していただいて、そのグループとかに入っていただければと思います。ということで、えー、10時過ぎましたあのあの。皆さん、夜遅くまでどうもありがとうございました。お疲れ様までした。 続きます明日の朝7時ぐらいまで続きますので、もしも、もしも、あの、ちょっと夜更かししてみたいと思っていらっしゃる方は、参加してみてください。ビートリーというイベントのプラットフォームも楽しんで、オンライン、バーチャルオンラインやっていただければと思います。では、それではあの、終わりたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。